子さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います大野さん意気込みをお願いします、はい、皆さんこんにちは<笑>埼玉から参りました桐生でございます、えー、この曲今あの紹介していただいたように、えー、3年前にできた曲でしてまさかこんなに温めることになるとは思ってもいなかったんですけれども今日こうしてお披露目ができてあのこのようなお天気のいいところで あの本当に今日にぴったりな曲ではないかと思っておりますこれを見ていただいた皆様が少しでも前向きな気持ちになれることを祈って踊らせていただきます今日からスタートのまた一からスタートの気持ちで頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたしますありがとうございましたそれでは準備をお願いします はい、改めましてご紹介いただきました桐生でございますありがとうございます、えー、おかげさまで我々桐生もですね今年が19年目来年が20周年ということでですね今日はですね、まあ、ご多分に漏れたのは初犯の事情でだいぶ人数は少ないんですけどもね、えー、少ない人数ですが一生懸命命分いたしますご支援いただけますようよろしくお願いしますありがとうございます では、いざ参りますキル 参りましょうスースー サウサウサウ。 最後までお邪魔ししよろしくお願いします。 日本フォンマイ一部のコアなファンの方もいらっしゃいますけどもね、えー、たくさんがご全員をいただきました会場の皆様に感謝ありがとうございましたありがとうございましたきりゅうございました